またまた板挟みになっているようです。どうも、政治いろいろの学部です。アメリカの外交的ボイコット発言をきっかけにより一層の緊張状態に入った米中関係。中国は早速、外交のスペシャリストを韓国に送り込み、 アメリカの顔色をうかがうムン・ジェインに圧力をかけています。米中の不毛な綱引き合戦の結末は果たしてどうなるのでしょうか。2021年11月27日付、朝鮮日報からの引用です。中国における外交政策トップの楊潔チ 共産党政治局員が25日チャンンハソン 中, 中韓国大使と会談した中国外交部と韓国大使館が明らかにした。チャン大使は2019年に赴任したが、中国で外交政策の責任者を務めるヨ氏がチャン大使と会談を行うのは今回が初めて。氏は 先月28日には北朝鮮の李隆南大使とも会談している。来年2月に予定されている北京冬季オリンピックを前に中国は韓国と北朝鮮の管理に乗り出したとの見方が浮上している。中国外交部によると陽氏はチャン大使との会談で習近平同志を核とする 党中央の領土の領で中国人民は社会主義現代化国家建設という新たな道へと寄りこぶされた姿勢で前進しており、これは地域と世界の発展にさらに多くの機会を提供するだろうとした上で、来年の冠中就航30周年の機会に双方の高官らによる交流や戦略的疎通を強化し、 各領域の交流協力を拡大して、韓中の戦略的協力同伴者関係の新たな発展を推進しようと呼びかけたという。楊氏は先月28日に北朝鮮の李良南大使とも会談した。これについて中国外交部は、両国は韓半島に関する事務などの共同の関心問題について、 意見をを交換ししし疎通ととと協業を引き続き続強化することで一致したた説明したかつて北朝鮮は中国で大型イベントが開催される前に核やミサイルによる挑発を行いこれによって国際的な注目度を高めたケースもあったしかし今回陽氏は北朝鮮に挑発の自制を事前に求めたとの見方もある 今年後半に入って、洋氏が外国の大使と会談を行ったのは、韓国と北朝鮮だけだ。とのことで、いかがでしょうか。新疆ウイグル自治区に対する人権弾圧を背景とする、アメリカの北京五輪ボイコット発言は、中国のみならず、世界各国に大きな影響を与えています。 アメリカの同盟国であるイギリスは7月の段階で外交的ボイコットを決議しており、大国アメリカがボイコットという強いメッセージを発した以上、多くの先進国がそれに追随するのは自然な流れでしょう。もちろん韓国も例外ではありません。皆さんもご存知の通り、韓国、いや、ムンジェインは根っからの日和見体質で、 米中貿易摩擦でも両者の間を綱渡りしているような状況ですから今回のボイコット発言でも本音の部分ではどっち側についた方が得なのかを必死に計算しているはず中国もそのことが重々分かっているからこそこの段階で重量級の議員を韓国に送り込みアメリカ側に引っ張られないように牽制しているのです 北京五輪の件で韓国がアメリカ側につくということはつまり、連携を強化しつつある日米韓軍事同盟を堅持するという間接的なメッセージになり、ターゲットにされている中国としては気分のいいものではありません。2021年11月の領空審判も、日米韓、ひいては日韓の結びつきに 揺さぶりをかける狙いがあったことは明白です。そもそも、韓国は歴史的に見ても、中国の完全なる属国であり、中国としては、今でも、ちょっとにらみを聞かせれば、いつでも言うことを聞かせられる国として、キープしておきたいところなのでしょう。振り返れば、今年9月の中国外相との会談の席で、ムン・ジェインは、 北京五輪の成功に向けて協力しようと発言しています。この発言を素直に解釈すれば、ムンジェインの腹はすでに決まっており、アメリカが何を言ってきても北京五輪をボイコットせず、中国の極限伺いに徹するという流れになるはずです。中国も当然、そのパターンを期待しているのでしょう。 一方で、ムン・ジェインにはもう一つ、任期中に何が何でも終戦宣言を出したいという悲願があり、そのためにはアメリカの協力がどうしても必要になります。北朝鮮の非核化を度外視した終戦宣言という甘い夢を見ている限り、アメリカに対するムン・ジェインのペコペコ路線はまだまだ続くということなのです。もちろん アメリカが一貫して完全なる非核化なくして終戦宣言はないと公言している以上、ムン・ジェインの悲願が叶えられる可能性は限りなくゼロに近いのですが、対人間近ということで数少ない希望にすがりつくしかないのでしょう。アメリカにしても現時点で終戦宣言を出せば朝鮮半島が石化統一に向かう可能性が極めて高いため、 そのような動きにミスミス加担するはずもありません。ムンジェインはそうした思惑を本当に分かっているのでしょうか対応を迫られているのは日本も同じです。アメリカをはじめとする先進国が相次いで五輪ボイコットを表明しているのですから、日本も無視はできませんよね。 ここからは私個人的な見解ですが、五輪ボイコットに対する日本の選択肢は一つしかないのではないでしょうか。つまり、日本も北京五輪を外交的ボイコットするということです。言うまでもなく、日本とアメリカは戦後以来の同盟国ですから、今回のボイコットについても道を同じくするのが当然の流れですよね。 それは決してアメリカに追従するということではなく、あくまでも同盟国の一つとしてビジョンを共有するということですから、どの国からも非難される筋合いはありません。アメリカもそのことを見越した上か、日本に対しても間接的なメッセージを送っているのではないでしょうか。気になるのは岸田首相の対応ですが、現段階では、 五輪ボイコットについて明確な表明はしておらず、日本は日本として判断するというメッセージにとどめています。これも私個人の見解ですが、岸田首相の心はもうすでに決まっていて、公表のタイミングを見計らっている段階なのではないでしょうか。岸田首相は宏池会に所属しているため、親中派なのではないかと思われる節もありますが、 自由民主主義国家であること、そしてクワッド参加国であるわけですからね。アメリカが同盟国である以上、五輪の外交的ボイコット一択で決まっているのですが、発言の影響力を最も大きくできるタイミングをじっと計算しているのではないでしょうか。希望的観測としては、中国が懸案となっている人権弾圧を きれいに謝罪し、五輪ボイコットそのものが観測気球で終わるというシナリオが考えられますが、そんなことを認めようものなら、中国の至るところでデモが発生し、中国共産党が危機的状況になるでしょうから、中国共産党は、新疆ウイグル自治区は内政問題だと言い張り、問題をスルーしようとしているのでしょう。韓国も、 いつまでも米中を綱渡りしていては足元を見られるだけなんですけど、日本もあまり韓国のことは言えそうにありません。日本の外務大臣は政界屈指の親中派とされている林義正氏です。中国の大き外相から法中招待されており、前向きに反応しているんですよね。もちろん自民党の外交部会などから、 強い反発も出ていますが、林外相は、米中両方と話ができるのが日本の強みと発言していることから、のこのこと中国に行くのではないかと心配しています。そもそも世界各国が話し合いで問題解決しようとしてできなかった相手が中国です。話し合いがダメであれば態度で示す必要があります。 林外相が訪中した場合政界に間違ったメッセージを送ることになります自民党の佐藤正久外交部会長は慎重の上に慎重を期してほしいと強く求めています林外相は11月26日の記者会見で訪中に関しては何も決まっていないと発言しておりますがこれは世論や自民党から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 次の動画でまたお会いしましょう。